絶景です一面の雪景色です早速入ってみてはい、おはようございます。じゃんということで本日は北海道にあります銀婚湯さんに遊びに来てます。こちらの銀婚湯さんはですね貸し切り露天風呂がすごいということで有名なんですけどその中でも栃木の湯。 が素晴らしいということでにの世に向かおうと思っております地図ですねこっち行くとかつら並木あ、吊り橋吊り橋を渡りますあ、見えた橋え、普通に怖え、危険待って、めっちゃ怖いよ橋これですよ大丈夫かなちょっと待って、これ一人でこれはちょっとさすがにつつでも 今できたんで頑張っていきます怖いうわ、ちょっと待ってめっちゃ揺れる下見ないで行きますね画面も見えないですめっちゃ怖いめっちゃ怖かった見てこれと歩いてきたんですよ栃木の湯こっちですね帰ります。じゃじゃん到着しました栃木の湯早速入ってみたいと思いますわあやばいこれ温泉ですよあっちにもありますこれも温泉です ちなみに更衣室はこの丸見えな休憩所みたいなのが更衣室ですじゃじゃん着替えましたでは行ってきますあれうーんすごくないですか<笑>いただきますああおっ絶景です 地面の雪景色です北海道に来てよかった北海道は北海道<笑><笑> ということで、こっちが木のくり抜かれた方の温泉です。